2021年7月3日に静岡県熱海市伊豆山で土石流が起きまして大変な数の犠牲者が出てしまいましたこの災害の原因は被災現場の山の上の方に盛られていた盛堂が大雨で崩れたということが原因ですでその盛堂をしたのが新幹線ビルディングっていう会社です今ご覧頂 い, いている映像はその場所とは別の場所なんですけども。 山節峠っていうところにあるその新幹線ビルディングが開発してた現場ですここには何年か前まで植林のための開発をするというね新幹線ビルディングの看板が立ってたんですけども今はそその看板なくなななくってててますすして植林なんか全然されてないですこれから映像を見ていただければ分かりますけどもただ土が捨ててあったっていうだけ で, でその土の一部が崩れているような状態なんですね。 この現場の映像を見ていただきながらまあ、今回の事件について現在わかっていることっていうのを説明します今回の土砂災害の原因は新幹線ビルディングを置い森戸ですそれ以外のものっていうのはほとんど関係ないですよく熱海は急斜面だからそういうところに家を建てるから危ないっていう風うに言われるんですけどもね まあ、前例のないような大雨が降ったんだけども、じゃあ、それ以外の、この場所以外のこうで、そんな大きな問題が起きてるかって言ったら、起きてないわけです。普通だったら、そういう急斜面なら、急斜面なりに、ちゃんとね、固めて工事をしているわけで。そうそうね、崩れるっていうことはないわけです。ただ、その新幹線ビルディングの盛りとっていうのは、非常にずさんな置き方がされてたんです。だから、崩れたっていうことです。当然、新幹線ビルディングはやってたことは違法行為で。 行政から再三指導がされてましたこの映像に出てる場所も行政から指導がされてたんですけどもこのように放置されていまだに土砂が置かれた状態になってます問題は何でこの新幹線ビルディングっていう会社をねこんな人の生命財産に危険を及ぼすようなことをやっていたのかと、まあ、結果的に実際に被害が出てしまったわけですね。でさらにじゃあ行政っていうのはもっとこう、ね、強く出ることができなかったっていうところなんですね。 そこでキーとなるのが同和系列っていう言葉です。2007年にもこの新幹線ビルディングは問題を起こしてたんですけれども、その時に当時の熱海市の水道温泉課長が新幹線ビルディングそのものがですね同和系列の会社でございまして、ちょっと普通の民間会社と違うというような発言をしてるんです。つまりやっぱり同和っていうものが関わってるから市の方も対応に苦慮したっていうことが。 これが見てわかるんです、ね、もう相当な書き方をしてますからよほどのことがないとこんなことをね議事録に残すようなことはしないと思いますねじゃあこの童話系列っていう意味は実際何なのかっていうところなんですけども新幹線ビルティングの元社長天野文雄この人が自由童話会神奈川県本部の会長だったわけです。でまさににに起流の起こった4月3日に自由童話会の中央本部に 辞表を出してるんですね。で受理されてます。だから今は元神奈川県本部会長ということになります。一部ではね。小田原グループみたいな言い方されてますけども。もうはっきり言えば自由度若い神奈川県本部です。で、この自由度若い神奈川県本部には他にも何人かね。所属してたんですけども、そういった人がですね。この天野文雄元会長と一緒に熱海で問題になったようなね。土砂の不法投棄や。 あるいは、ね、地面死まがいの行為をあちこちこででやってたわけですそういったいろんなね悪いことはこれから週刊誌とかテレビで報道されていくんだと思うんですけどもじゃあなんでそんな無茶苦茶をやってて今まで放置されてたかっていうところなんですけどもそれがやっぱり童話っていうことが非常に大きなウェイトを占めてます。 でこの動画をご覧の方ほとんどの方はねやっぱり童話とかね自由童話会とかはっきり言ってよくわからないと思うんですよ。でもまあなんとなくね特に関西の方な ん, かなんかイメージがあるのはそういう学校でね童話問題についての事情があって日本には昔差別された方々がいるといまだにその差別がなくなっていないというようなそういった教育がされるわけですね。そしててててここの童話っっいうことは大変タブーになってて その東和地区っていうのはね国がもう公然と指定してそこに対して税金を投入したっていう事実があるのにこうやってねこのチャンネルで東和地区っていうのを実際回ってるとですね 法務省人権擁護局から何か圧力かかったりとか解放同盟から削除要請が YouTube に来たりということが実際起こってるわけです。そしてこの自由童和会とかねあと解放同盟とか人権連っていうような団体がありますけどもいわゆる童話団体っていうのは差別された方々が差別解消のために運動してるっていう、まあ、そういう建前の団体なわけです。 しかしこのような状況が何を生んでるかっていうとちょっと YouTube でね「童話」「童活」とかで検索してみた見ていただければ動画出てくるんですけどもその何か不都合があった場合に「俺は童話だ」とか「童話だ」とか「差別すんな」とか言ってそうやって脅すっていうことが今ででも行わわれてるわけですそれは民間会社に対してもそうだし行政に対しても行われてます。 でそういうことが行われてしまうっていうのは結局ね童話が得体の知れないもので怖いものタブーっていう意識がもう蔓延してるし、ね、単に意識だけの問題じゃなくてやっぱり行政の、ね、制度とか司法の体制とかそういったものにねこののタブーっってていうのがね、しっかり組み込まれてるわけです。例えば神奈川県なんかでも聞いてるのが童話対策の貸出金って言ってね県がね横浜銀行を通してお金を貸すんだけどね童話団体の人なんかに。 それに対して例えば解放同盟とかねこの同和会自由同和会全日本同和会系統の人は返さない人が多いんですよ。それで行政職員に対してね職員が催促したら自分たちは差別されてきたからみたいなことを言い訳をしてねでそういうのは返さないのは当然みたいな態度を取るともうそういうことを私も行政関係者からよく聞いてます。それに対対して行政もな、ね、ななかなか、ね、強く対応でできないんです。というのもね 何, か何も言えないんですよ。 言えない例えばこの天野文雄さんにしてもそもそもこの人ねブラック出身じゃないんだけどもじゃああんたブラック出身じゃないじゃないですかなんていうことを行政の人も言えないしね、まあ、あなたどこに住んでるのかあなた何やってるのっていうことも結局怖くて言えないんですよ。何か言ったらね差別だっていうふうに言われるんじゃないかと、まあ、実際ちょっと言葉尻捉えて差別だとか言ってね どうやって言うだなこれはみたいな感じで言われちゃうわけでみんな怖くて言えないんですでそれはもう民間の人はなおさらで非常に熱海の取材でも生々しい話を聞いたんだけども結局その天野富士夫さんその周辺の人が童話だっていうことがわかるからもう怖がってねそんなね得体の知らない童話団体をそれを相手に訴えるっていう人がどれだけいるのかと。 でさらにねやっぱ聞いてるのはもう弁護士っていうのも童話っていう言葉を出したらねもう本当 に, 異常に恐れて尻込みすするんですよで実際天野さんを訴えた人もいるんだけど本当に弁護士を探すのが大変だったったていうんですねだから厳然たる事実としてこの童話団体っていうものの、ね、名刺を持ってれば行政も尻込みするで弁護士も恐れるだからその行政から強く言われることもないしそして そう簡単にね民事で訴えられることともないというそういう厳然たるる事実があるわけですそういうい悪い状態っていうのを助長しているのが童話行政でありもう人権啓発ですよ法務局なんかがやってるでそしてついに死者が出ましたねだから童話行政や人権啓発をやってる人は本当に自分たちが人を殺してるっていうことをよく自覚した方がいいと思います。ここののの熱海での事件についてはこの 次元社のウェブサイトでもいろいろ詳細にね特集してますので是非概要欄の URL から記事も読んでいただければと思いますですねでこれは別に熱海っていうところは全部ね土砂災害に対して弱いわけじゃないっていうことをね検証するためにも非常に重要なことだと思うので是非見ていただければと思います。